皆さんこんこにちはサルスベリの動画は以前に2本上げていますけれども視聴者の方から昆ぶ仕立てのサルスベリを自然風仕立てにするにはどうしたらよいかというご質問がありましたのでそのことについて今回はご説明しようと思います、えー。せっかちな方が動画の途中でハサミを持ち出さないように先に剪定時期についてお話ししておきます。 サルスベリの剪定はなるべく遅い時期の方が良いです葉っぱが完全に散ってしまってからの方が良いと私は思いますなんなら年が明けて2月あるいは3月でも大丈夫だと思いますなぜ葉っぱがあるときに剪定してはいけないのかということをこれからお話しします例えば9月頃、もう花が終わったから良いだろうと葉っぱがある時期にハサミを入れてしまうと その切り口から新しい芽が出てきてしまいます新芽が吹かない枝もあるようですけれども予期しないところからもたくさんの芽が出てしまいます切り口からだけではなく剪定によって刺激され他の部分からも余計な枝葉が出てきてしまいます花芽がついているわけでもなくただ無駄な枝葉となってしまいますそういうわけですから まだ葉っぱが残っているうちに剪定しない方が良いと私は申し上げています話のついでにもう一つ面白い実験をお目にかけましょう強制開花と私は勝手に言っていますけれども花がまだ咲いている時期にあえて剪定してもう一度新芽を吹かせその先に花を咲かせるという方法です 8月頃サルスベリの花がちらほら咲き始めるという頃です新芽の先が折れてしまったり虫がついたり、あるいはうどんこ病が出て花芽があまり思ったようにつかなかったと感じた場合ですその枝をこのように途中で切り詰めておくとすぐに芽が吹いて新生が伸び、その先に花が咲きますわずか2、3週間の間に こののように章の先に先花が咲きます極端なことを言えばこのような性質を利用して1回目の花が終わらないうちに一度剪定してしまい2度目の花を咲かすということもできるわけです矯正開花前のつぼみがついていますね。 1回目の花が終わる頃に強制開花させた花がまた咲くというまあこのようなお遊びもできるわけですただし木も疲れますし花も小柄です今年は花が少なそうだなと思った時だけしか私はやりません無駄な枝葉を出させないためにもサルスベリの剪定時期は葉っぱのない時にやった方が良いと思います秋に新芽を吹かせてしまうと その柔らかい新芽が寒さに当たって痛みますまあ寒いですけれども葉っぱがない方が作業はしやすいです枝の流れも見やすいですよねそれでは本題に入りましょうコブ仕立ての木を自然風仕立てに変えていくという方法のお話ですね簡単にはいきませんよ今ご覧いただいている木はお客様がご自分で定例していたものを 私が引き継いで、4年かけてここまでになりましたコブの痕跡がなくなるまでには10年かかると思ってくださいお宅のサルスベリはどのような状態でしょうかコブ仕立てなら、長い芯生の先に比較的大ぶりの花が咲きますよねあるいは、何年か手入れしていなかったりすると枝はどんどん細かくなって 枝先に小さい花が咲きますね毎年その年に伸びた枝を付け根で切っているとこぶ仕立てになっていきます何十年もやっていればこのような立派な小分になります。ここまでになっているともうここから自然樹形風にしていくのは無理だと思って私は諦めます。 一方自然風仕立ての場合は新生を付け根で切らずに途中で切って若い枝を作っていきます冬の剪定の際には 2,3 年の若い枝を切ってそこから新生を出させその先に花を咲かせますこのような感じになるように剪定します胴吹き枝も方向が良ければ付け根で切らず取っておきます そこに枝を作っておけば将来的に切り戻しの際に使えたりしますサルスベリの小ぶ仕立てと自然風仕立てはこのように違いがあります自然風仕立ての方が枝を分岐させるため花は幾分小ぶりになります小ぶ仕立ての方が芯生は長く花も少し大きめのような気がします 昆布仕立てから自然風仕立てに変えていく方法ですけれどもいくつかの段階を踏まなければなりません新生をすべて付け根で切ってしまっては昆布仕立ての繰り返しになってしまいますから方向の良いものだけを数本残して途中で切っておきます初夏に切り口から新生が出てその先に花が咲きます 昆布のところからもまあ何本かは出るでしょう昆布から出た新芽は早いうちにかき取ります次の剪定の時にまたその新章を少し残して剪定していけば枝が作っていけるわけです切り替えの最初の年はこんな感じですはっきり言ってカッコ悪いです でもくじけずに2年頑張ればこのくらいまでにはなりますまだ木が若いうちでしたらこぶも小さいですし胴吹き芽もよく吹きますこの胴吹き芽を元から取ってしまわずに途中で切っておいてそこに小枝を作っていくと切り替えができますこぶから出ている芯生も先ほど説明したように 元から取らずに少し残して切って念のためここにも小枝を作っていきます次の年には少し太くなって枝らしくなっていきます切り口から新しい芽が吹きますのでそれをまた切り詰めて小枝を作っていきますこのように3、4年脇の枝を作っておいてそれから 昆ぶになってしまった枝を切り落とします3、4年とは言いましたが思った方向に胴吹き芽が出てこなければもっと時間がかかりますしかしここはじっくりと時間をかけて焦らず新しい枝を作ってから古い枝を切り落とします古い木ですと胴吹き芽も吹きにくいですからなかなか難しいことになります うまくいけば数年で自然風の樹形に直していくことができます中にはそんなもんこぶこと切り落としちゃえば新しい芽がまた出るよなんていう乱暴な人もいますがそこから芽が吹いたとしても強制的に付加された芽は良い枝にはなりませんどことなく無骨で人工的で何年経っても風情のある枝にはなりません こういう寸胴切りは場合によっては枝が枯れてしまいますし木が大変痛みます脇の枝をある程度作っておいてからコブになった枝を切り落としてくださいいずれにしても太い枝を切ればそこから新芽がたくさん吹いてしまいますのでそこに枝がいるかいらないかを判断して対処しましょうそれでは 建てから自然重慶風に変えていった5年目の手入れをご覧ください。 こちらの木はもう10年以上自然風で仕立てている木ですけれども無駄な枝が多くなってきています枝先の手入れに夢中になりすぎるとこのような枝を見逃しがちです時々は冷静に眺めて対処しましょう木がまだ若い時には必要だった枝でも周りの枝数が増えてくると 不要になるる枝が出てくるはずですいろいろな角度から眺めて枝の流れがおかしいと思ったら多少太くなっていても切る勇気を持ちましょう毎年ただなぞっているだけでは良い木にはなりません。 枝が間延びしすぎていると思ったら切り詰めてまたそこから新たに作り直します。 将来的に木をぐっと低くしたい場合はこのような胴吹き枝を取っておいてそこから枝を作っていきます幹の太さの3分の1程度の太さになったら幹を切ってその若い方の枝に切り替えていくことができますあるいは彦映えから次の世代を作っておきます必要がなければ取り除きます ご視聴ありがとうございました。